ショートライ条件ですはい今日はねえーまあ、バイクじゃなくてトラクターに乗り換えて葉起こしをしたいと思います<笑>はい、えー、今ね実家にちょっと帰ってまして農家手伝いをやってますで、えー、この前ねあの稲刈りしたんでそこをまあ幸運しようかなと思ってトラクターに今乗ってますでこのトラクターなんですけど GM64 っていうトラクターなんですけど まあ、旧車です、ね、もう20年ぐらい前に購入していまあ、未だにまだ現役で使ってるんですけどちょっとざっくり GM のちょっと何だっけな ん, なんかあれあれを説明するとこれメーターですね一番左が、えー、フューエルメーターで真ん中が、えー、タコメーターで右が温度計やねで上に行くとラジオがついてて カセットテープやねこれ旧車だっけん当時もカセットしかなかったからカセットテープがついてて、えー、まあ、照明のオンオフあとあれやねなんだっけワイパーワイパーでこっちの後とクーラーついてますこれね夏はねこれクーラーないと死ぬから、ね、マジで暑すぎてでまあ、駆動系とまあ、これギアやねギアギアがあって これがあの回転数っていうかあの何だろうアクセルアクセル回転数を上げるやつ だ, とだから耕すきはこれを引いてある程度回転数を上げておくとやりやすいですでこっち PTOPTO PTO を入れるとはいまあこんな感じで後ろのシャフトが回りますで刃も一緒に回ると外観こんな感じなんですけど GM64 ちょうどのトラクターになります 正式名称は、えー、グランドマグっていう名前で64馬力の方になりますでこれで今から幸運やっていきたいと思います シュッシュッ、はい、というわけでね GMGM GM で幸運が終了しましたでこのあとはこの土地には、えー、麦を植えますシルダ県。はい。シルダ県飯食い帰ろうかな、ね、今日のお昼は スパゲッティって言ってたな。